来たかここに眠ってるらしい究極のゲームってやつに会いに来たんだがあんたは誰だ聞こうと同じ目的を持つ者おいまさかチャンバラじゃねえよなこの剣はいわば鍵果てしなき闘争の記憶と我々の運命を開くための始めよう これはこれが神羅万象なのか<笑>そして認めよう貴公は私が戦うべき戦士だうん十億年分の昔話も星の支配者ってやつもどうでもいいんだ早くやろうぜ同じなんだろう俺といいだろう その力を見せてもらういくら役だまず俺は大自然のカードを解放するこちらは超惑星だ超惑星によって機構の A ゾーンのカードの効果は封じられたしょっぱなから仕掛けてきたか意外と手が早えんだなワンターン目の大自然存外手堅い試合運びだ 2枚目、究極イチ。<笑>やはり間違いではなかった新章の効果で究極 H を破壊するそうかそれしかねえよな3枚目マシ ン, マシン それは力と意志をかけた衝突大地は叫び空は歌アリシヒの巨星はその先に何を見据えるのか研ぎ澄まされた本能だけが世界の変容を直感させるそれは実に6174回目の はい。